こっちみんだちょっといろいろとまあツッコミどころしかないなんかゲームっぽいですけどまあやってくか<笑>でかっうんいろいろとツッコミどころしかないなこれ立て これたん立たんねーこれおーたった立った<笑><笑>なんだよあれどっか行っちゃった<笑>むずいなあははははすっプロペラやんけん<笑>おおああどっか行っちゃったあー帰ってきたアボカロス<笑> おおあっちょっと待って攻めの先でハ<笑> <笑><笑>私こっちみんなほ<笑><あ><笑>いハハハハ体操のお兄さんおー<笑>おおひょっこりは 何ラジオス<笑>デカツギのまたたんの松渡最後になんか最後なんか決めたポーズでちょっと決めにしよう<笑>